私のなかなかね大人になってもね自分で自分のためにホールケーキは<笑>なかなか今買ったことないのですごい嬉しいですじゃあいただきますうわうわムースった いただきました<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますありがとうございま す, います本当においしいあでも下はちょっと固めのなんていうんでしょうね あ, うんなんてあザクザクしてるクランチみたいな、えー、下がなんかタルトじゃないですけどタルトよりは柔らかいですけどうんザクザクしててクッキーみたいなナップも入ってて美味しいですうん。美味しい チョコも食べちゃうんーああ幸せあーやっぱゲームして頭使ったからなのか甘いものがもの、ね、今脳にもうああ<笑><笑><笑>って笑 あーやはい<笑>